平成28年9月、県内でも有数の米どころ、阿蘇市で、今年も稲刈りが始まりました今年は熊本地震の影響で、農地が大きく陥没したり水路が損傷し、十分に作付けできなかった農家もあります JA 阿蘇によりますと、阿蘇市では、今年2075ヘクタールの水稲作付けが計画されていましたが 熊本地震後田植えができたのは1766ヘクタールで大豆やそばなどの転換作物を植えたところもありますが66ヘクタールは陥没や亀裂が激しく使用できなかったということです阿蘇市三久保で農業を営んでいる株式会社農業生産法人阿蘇アグロスタイルでは今年は地震の影響で 作付け面積が3ヘクタール少なくなったおよそ25ヘクタールの水田にコシヒカリやミルキークイーンなど6種類を栽培しています今年は梅雨明けの好天に恵まれ作付け面積は減ったものの収穫量は平年と比べて1割ほど多くなっており収穫されたお米は精米され次々に出荷されていますこの時期 浅谷では黄金色に輝く稲穂をコンバインが刈り取る音が響き渡り地震を乗り越え実りの秋を迎えています。